はい、で3つ目、インフォ化の話です。インフォ化についてもお話をしていきます。えー、前回、ちょっとオンライン、前回ですかね、ちょっとオンラインの商品の作り方、全体像、ばっくり、アウトラインだけ話をさせてもらったんですけど、うんえー、この中でですね、えー、オンラインで物う販売したいなと思ってる方、ちょっと手を挙げていただけないですか、なんか自分のストレッチの DVD 的なやつとか、あなんかこのスマホを見ながらできるなんちゃら体操みたいなのを、いつかは販売することに興味があられるという方、手を挙げていただけないでしょうか。 はい、いありがとうございます。はいえー、でもこのインフォ化についても、まあ、全体としてはあ、まあ、前々回の話と、ね、一部、中身が重複してしまうんですけれども、もう一度私の方で明確化しておきますが、インフォ化で、えー、商品を売っていくときに一番大事なのは、まずコンテンツですね。コンテンツといわれる、えー、いわゆる市場価値の高い情報のことをコンテンツというふうに言うんですけれども、まずこのコンテンツを準備しないといけないです。 はいえーまあ、いろんなヨガだったりとかね、えー、なんか痛みが取れるような体操とか、まあ、いろんなものがあると思うんですけど、まあ、それが基本的にはあその質の高さというものが競合に比べて、まあ、優位であるということが、インフォ化するときにはめちゃくちゃ大事になります。はい、あとはそのコンテンツホルダーとかご自身自体の実績、もしくは経歴、威性こういったものがインフォ化で物を売る。 売れるかどうかにおいてはすごく大事になってきます。はい。ので、えーまあ、コンテンツ、インフォー化するときは、まず1個目はコンテンツに対する考え方、スキルを身につけていかないといけないという考え方を、まず最初にお伝えしておきます。1個目、コンテンツ。はい。次、えー、2個目、必要な知識。コピーライティング。2個目は、コピーライティングというスキルが必要になってきます。 これはどういうものなのかと言いますと、いわゆる皆さんが治療院のリピートトークを患者さんにフェイスとフェイス、対面でやってますよね。あれ営業って言うんですけれども、あれをいわゆるネット上に載せて、そこに文字で書いていくわけです。で、魅力的なリピートトークというか営業トークをウェブ上でやりましょうということが、一言で言うとコピーライティングの考え方になっております。 なので、えー、インフォ、オンライン上でものを売っていくときは、このコピーライティングのスキルは必須になってきます。はい。ので、えーまあ、コピーについて難しいイメージがあるかもしれないですけど、皆さんね、リピートね、取るのすごい上手な方多いじゃないですか。要はそれを基本的にはネット上に上げてるだけです、文字にして。で、文字本番がどうとか、ヘッドラインがど う, うとかって専門用語後にして、普段喋られてるリピートトークが魅力的な、ね、商品の紹介の仕方がウェブ上に上がってるだけですと。 そんな考え方でいいんじゃないかなと思ってます。はい。コンテンツ、コピーラティッいろいろで、あとはまあ、あのインフォ ー, カーするときに必要なのは、まあ、ここで出てきました、ちょっとパソコンのスキルは正直必要です。はい。まあ、いわゆるこれからやっていく仕事が、 マックを使っているのか Windows を使っているのかでもかなりパフォーマンスがかかってきたりとかもしますしあのウェブ上のいわゆるデバイスとかツールは常に刷新されます。なのでパソコンの基本的なスキルだったりとかを、えー、持っておかないと、まあ、そのやはりこうインターネット上の機器のお 進化にペースがついていけなくなってしまうというふうになってしまいますので、まあ、PC 周りの、まあ、いわゆる最近で言えばガジェットだったりだとか、ね、アプリだったりだとか、まあ、オンラインで新しい媒体出ましたみたいなこととかも、基本的にはモニタリングをするということは、インフォー化で、えー、いわゆる勝つためには必要になってくるスキルであるというふうにお話をさせていただきます。はいでえーまあ、基本的には、他<咳>、まあ、店舗であれば、 箱の数ですよね。箱の数。箱の数が増えていけば売上が上がります。はい、インフォ化につきましては、このコンテンツの数が増えていけば売上は上がる。っていうモデルになってるんですね。なので、えー、一番いい考え方は、一人一ロインで一番を完成させて、売上80万とか120万とか出せたら、次は、 2番と3番どちらに行かれるか皆さんの選択の自由なんですけれどもその準備ができる時間を作った方がいいです。理由は、えー、今までうまくいってきたスキルと2番と3番のことをやるっていうことのスキルは根本的にまた新しいスキルになってるんですね。なので野球選手が、えっと、ちょっとサッカーの練習をちょっとしないといけないような感覚であります。 なので、えーまあ、今日このコロナの中でね、話に一部戻していくんですけれども、おまあ、売り上げが下がったって報告も私結構聞いてますし、あとやっぱもう反応が取れなくなってしまったって方も、まあ、やっぱりいらっしゃるんですねで。そんな中の考え方なんですけれども、まあ、正直コロナの影響はどうしようもありません。絶対に。無理です。無理なんですけれども、けどやっぱりそういう将来的に自分が、まあ、 あの1番の方であれば 1, 1に関する知識をもう一回勉強するとかねらにはところは何だったのかなということを見直すこと他店波ありたい方であれば2番インフォ化したい人であれば3番っていうふうに準備することは実はたくさんあるわけなんですで、えーまあ、私の考え方ですけれどもコロナはやっぱあと1年は絶対続くと思ってますねやっぱ、まあ もう今年も終わりますけれどもワクチン、ね、打ち始めたって言ってますけれども、まあ、また異変種の、ね、ウイルスができてきてなんか感染力が 70% 強いとかっていうような話とかが、えーまあ、海外とかでも出回ってたりとかしてるわけで全くそく収束する雰囲気が全くないですね今日におきましてはなので、えー、我々事業家にとって大事なことは自分がどうやったら明日がもっと良くなるのかっていうことを のロードマップを知っておくことであり、それに向けてのやっぱ準備をすることであるということを、えーまあ、改めてね、この冒頭で私、お話しさせてもらってるわけなんです。ですので、えーまあ、コロナになって新規減った、リピート減ったということも、まあ、こ考え方次第で、逆に言うと時間できたじゃんって考え方なんです、私の中で。 でそのできた時間を何に使うのかってことが実はそのコロナを生き、まあ、抜き続ける治療になるのかもしくはコロナにやっぱり潰される治療になるのかのこれはもう雲命の差になっていくわけなんですでありとあらゆる生体院以外の別の産業がビジネスモデルの転向を求められてます例えばですけれどもまああのいろんなですね まあ、デニーズだったりだとかあのロイヤルホストだったりだとか、まあ、そういう外食系のです、ね、レストランのチェーンとかあるんですけど今何やってるのかって言ったらお店全部潰してあのデリバリーピザ屋さんみたいな形に箱を小さくして固定費を落としてもうデリバリー専門とかもし帰り専用とかにモデル自体を転校させようとしてったりするわけなんですよねって話があったりだとか例えばマイクロソフトとか、まあ、パソコン売ってるパソコン今まで売ってたところも もう実店舗は持たずに、基本的にはもうオンライン上だけでもうパソコンを打ったりとかってこともやり出したりだとか、ウーバーイーツがね、一気に台頭してきたりだったりとかっていうふうに、世の中のいわゆる人々が求めるもの、考え方、価値観というものが変わりましたね、この一年で。で、変わってしまったので、まあ我々企業、もしくは事業主は、その変わった顧客のニーズとか、 欲求求に授業を合わわせてていいいいいかないといけなないとととけけうことが求められているわけなんですですので、えーまあ、1年間ね、えーまあ、まあ今年の12月、まあ、1年後になってしまうんですけれども、2はまあもう少し落ち着いてきてたらいいなと思ってますし、まあ、オリンピックも、ねまあ、中止にするって話、まだ言わないですけど、政府は。私はもう無理だと思ってますけどね、この状況になってしまったままで。 今年の夏でしょうまあそらく日本はよくても世界が許さないんじゃないのかなと思っている部分もあるのでまあどうやらやっぱり長期戦になるだろうと思ってますでまあリーマンショックの時もそうなんですけれども企業とか会社が倒産しだすのはそういうふうな出来事が起こってから1年後とかねもしくは2年後に倒産数がピークになるというふうな話がありますまあこれなんで内部留保がね、まあ、尽きた時にやっぱりまあ会社潰れてしまいましたという話前回の話に戻ってしまうんですけれども まあ、それがまあ悲しいんですけど授業が終わるタイミングになっていくわけです。で、まあ、どんどんどんどんやっぱり授業は厳しくなっていく方向性に働きやすいので、まあ、ここのレネゲードクラブに来られている方は、まあ、私の考え方としてはやっぱ積極的に新しいスキルをやっぱ身につけてほしいなと思ってますね。あともう一個キーワードとしてはやっぱオンライン。オンラインだとうんなんだったら追い風だからですかね。 私の知り合いの経営者の方であれば、例えばなんか通販でサポリとか売ってる人であれば、売り上げは何もしなくても上がってるらしいです。B は単純に、今までオンラインで物とか、そういうサポリとか健康食品を買わなかった人が、まあオンラインで買い出したということが、まあマーケット全体で起こってるので、まあ今までと同じことをしてても、ついに上がってきましたっていうことが起こってるみたいなんですね。まあなので、基本的に、えっと、自分の、例えば、 実力がなかったとしても、市場全体が追い風の時はやっぱりそっちに乗った方がうまくいきますね。これはもう絶対原則であります。逆に市場が向かい風の時はあの無理して何やったとしても成果は出ないですね。これ前回話しましたけどあのなので市場全体の動向には我々事業家のスキルは勝てないですからいかにですね、えー、追い風になっているところで事業を展開できないのかなっていう風うな。 ことを考えるプロセスが非常に、えーまあ、今後一年の我々の成果を左右するんじゃないのかなというふうに思っている部分がありますね。はい、なので、えー、今日の話は何の話をやっていくのかなんですけれども、もちろん、ね、この一番の、ね、インを完成させるということもやっていければいいなと思っているんですけど、今日は三番のオンラインで物を売るって話を、ちょっと実際にもう少し具体的に、そして皆さんが、 ご自身の院で実践するときは具体的にどうやってやればいいのかってことを目標はそういうふうな新しいオンラインでの収入源の柱になり得るものを一つ作っていただきたいなというところが思っているところなんですね。